Well, you なんであれを俺が持っそんなことよりも今届いたメールをさっと見ようとしたの<笑><笑><笑><笑> いいやや 悪, 悪癖をやめとき多分だけど多分怒られる周りで悪口言われるよあの人すごいメール来た瞬間に見ようとするんだけどだ面白いこと、うん、なないやじゃもういいって何「天心トークライブ4点あると思います」了解しましたい や, ちょいやあうちの相方のことをあゴー田がいじってる<笑>メールいやええねんなんで急に今あると思いますって言ったらちょっと向さんあの、うん、10秒間向こう向いてくれません何言ってんねんちょっと私いろいろやりたいことがあってえ いいです。お<笑>願 い, い。十秒、十秒かあのスマホ置いて。っいいもっと可愛く。あっちも置いてて恥ずかしいから。<笑>こういう時にね、あの画像フォルダを見るのが好きでして。<笑>これはあれでしょう。<笑><おー><笑>何千年、ね、おあば、まあ。こんやろう。人が税理士に送る通帳のあま写真見やがって。<笑> <笑>何やろうや、危ねえ。<笑>めっちゃ数字書いてる。数字だらけだ。何してんだよ。いやいやでもちょっとうまく桁が読み取れないぐらいだったな。当たり前だな。何した？危ない。よくない。もういやいやだいや だ, い だ, いだい。<笑>もうだい だ, いだ<笑>向井くん、あのー、私スマホ見たかけど、すごかとね。要素を見とってくれ。<笑> 頼むえー、っ と, ー、えー、っとどれが残高だ1101001000万10万100あ結構だなあと他かは何かあるかなやめてやめてえめっちゃ女の子盗撮してるやん 盗撮じゃねえ よ, ねえよなんかあの可愛 い, い衣装を身にまとった女の子たちが歌って踊ってる姿をなんかちょっと離れた場所からめっちゃ撮ってる盗撮じゃねえわあのねダメですよ盗撮分かってるわ盗撮じゃねえわそうダメよ盗撮はやばいことは分かってる盗撮じゃないからもう一回見た方がいいかなもう大丈夫か見た方がいいかな<笑>えら 本当に盗撮してる人間になるじゃん<笑>やめとくか盗撮じゃう見ろよやめとくか盗撮ちゃうから や, め や, め や, め や, めやポエムいきます盗 撮, 盗撮ちゃうってポエムいきます盗撮ちゃう見て見てアイドルアイドル最近ほっぺとの内側の肉が気になってるよカエルキでこんこんっていうアイドルそうなんですよ聞いてね最近ですねあの。何よほっぺとの内側の肉がなんか歯がたついてるんですよ歯がた なんかよくわからないんですけ ど, どうう、なんかこう、ほっぺたの内側のお肉あるじゃないですか。うん、ここに、なんか歯と並列するような感じで、平行化するように、横線がこう、ピッピッピッって入っていて。わかるんですよ、左で歯割って。はるーって。なんかあるんだ。うん。これが気になってて、うん、ふと調べたら、なんかそれは食いしばりとか、あとは何だろうな、うん、ずっと、 なんかそういう歯に、ピタっとくっつく状態が多い時になるらしくて、うん。あ、そう、寝てる時に噛んじゃってるのだろう。とうだろう。<笑>そんな、師匠さんみたいな教え方、それは寝てる時に噛んでるのだろう。<笑>って言ってなかったり、ね。だろう。うん、あ、そう。多分そうなんだろうと思いますけど。ーあー、な、それ難しいですね。それでも病院に行ったら治るもんなのかな。ね、え気になりますよね。うん、それも合わせて。 僕は強制ね、知ってますから。あれ僕強制ですか。向井さんね、そうですよ。ご飯食べたり、ラジオの時に急になんか剥、うん、がしますよね、刃から何か。刃から何かってねーー。いや、パンパン、ここうパンってやってないよそ の, そのまんまカバンから、そのまんま取り出して、うん、カシャンってしてましたよね、うん。そうそう、マウスピースね、僕のああマウスピースか。そうそうそう、強制した後に。うん。やってますけど。な<笑>るほど、うん。でもまあ、もしかしたらしなきゃいけないかもしれませんよ、その反射意なる そうななんんですよ、うん、なんか歯が痛いとか歯茎が痛いんじゃなくて多分歯茎じゃなくてこう、うん、こう上の 歯, 歯下の歯ってあるじゃないですか U 字上の歯と下の歯こうこうあるじゃないですか今ちょっと歯の仕組みの説明べたさがすごいこう、うん、歯がこうあるじゃないですかあこれ上の歯下の歯、ね、これを上から見るとこう U になってるじゃないですか、うんうん、で下の歯がある、うん、左の奥歯のこのほっぺたのお肉側が痛いんですよ 当 た, ってんのかな当たってんのか、な当たっ噛んでるのか、でも噛んでね、こないができるみたいなの、まああるじゃないですか、そういうことじゃなくかな。だから、こっち側を、んーって、ぷーって膨らませると痛いんですよ。うんうん、へーうー、ん。それでも絶対病院行った方がいいよ、もう病院行ったら。 ここじゃ解決できない、うん、間違いないな。いないなはい、ここ別にヤフーチェー袋でもないし、うん。はい、もう病院行くしかないよ。やっぱなんか、うん、こういう時ワ ク, ワクワクする、こう何か他のことに気を向けると紛れるんですよ。ああ。ん、はい、お願いしてみようかな。向井くん。私ね。あの、ほっぺたの肉から気それしたいんだ。なんか最高に面白い、これぞっていう一枚を。 見せてくれない。思ってない方向に行った。<笑>最悪や。最悪や。ひた様のデータフォルダ。それか私が好きな数字言った方がいいですか。何を数字って。それか デ, ル デ, ル デ, ル デ, ルデルストップみたいな。ああそれね。再生してみましょうか。分かった。よーいスタート。はい。ドロルルルルルルルルルルルルルルルルルストップ。それでお願いします。 はい、いいですか。あ、どうぞ。いやお願いします。じゃ先に、私にていいですか。な、は、に、い、これ。えー、<笑>これ。えーえーえー、これ大丈夫なんですか。まあ、もう見せても大丈夫ですよね。うん、ねとりあえず見せますね。はい、多分これは、彼女が撮った向井さん、はい。いやいや、違うわ。<笑><笑> 見えなかったかな？<笑>これは多分あのなんだろう。ご飯食べてるのかな？ごんね、でご飯食べててこう座ってる？こっからの写真で、うん、でしかも言いたいのは、うん、ちょっとフィルターピンクっぽいのかかってて、うん、しかもなんか monnov18。これは記念日かなんかじゃないですか、まあ、う<笑> ？12 月18とかでしょ？そういう意味でしょ。多分、うん、うん、どうしたんですか？これ？ いや、違ういや偶然で、ね、作家と入った店がなんか映える店だねっ て, 言って、映えでちょっと撮ってみないって言って撮っただけです。うんそうなんだうん、えほっぺら気になる。いやいやいやいや、だから気になったら写真見れるとかじゃねえから。ほっぺた気になるな ょちか人の人様のデータフォルダちょ面白<笑><笑><笑> い, い, い, い, い<笑>ですね。 それじゃあほんまに い,、うん、いやほんま結構デバガメ精神であなた結構見てましたけどねデバガメ精神、ね、なんかあるんですか見せれるような写真あなたもストップでやったらいいじゃないですかちょっと待って一番下に下がります、うん、はいよーいスタートなんでこんなに女性声優が写真を見せる可能性が は, はいストップおおいいですよ、はい、何の変哲もないんですけど、はい、これです何ですかこれ<笑>ちょっと待ってください別に面白くはないんだけども、はいはいはい、これは何ですか 見せていいのかなどうなんだろうあのーはい、全然私出てないんですけど、amazon、はい、プライムビデオで見られる、うん、えっと、ボー、ボーイズだったっけな、うん、ヒーロー、なんかヒーローのドラマみたいな作品があるんですよ。はい、実写の。はいはい、あのー、amazon プライムビデオさんがオリジナルで作ったドラマで。めっちゃ面白いんですよ、このボ ー,、うん、ボーイズだったかな、はい。そうですね、なんかヒーローとは、みたいな。 あのちょっと 超, 超能力的なもののお話で、めっちゃ面白くて、はいうん、で、それの主人公が、うんうん、あの、スクエア・エニックスの椎名プロデューサーさんにそっくりだっていう時の。 似<笑><笑><笑>ーー<笑> て, <笑> て, てますよね、すっごい似てるんですよ、この主人公、皆さんもぜひ、えー、ボーイズだったから見てくだなんにもないな、うん何んにもないホルダーだなすません、ね、本当にボーイズだった<笑> も, っともっとさ、色めきだったような、なんかないもん 海外ドラマですか、ふと見ましたね。うん。あと、やっぱ超能力者とかが、すごくもともと、ナルトとかそういうのも好きだったんで、そこきっかけで、ふと見たら、めちゃめちゃ面白くて、一気に最後まで見ちゃった。えどうしました歯が痛いです。歯が痛いです。<笑>はしょうがないな、もう一 回,、ね、回やりましょう。じゃあ、ここからね、はい、上に、さかのぼりを、はい、よーい、スタート。すいません。ギリギリギリギリ、ギリギリギリ、ギリギリ、ギリギリ、ギリギリ、ギリギリ、これはだいぶいったんじゃないですか。あ、これですね。はい。 ああ、どうだろうなかなか可愛らしい写真じゃないかな<笑>あの、桑原祐希ちゃんが私の右手をムニムニしてる画像。<笑><笑><笑>ね、<笑>バリバリバリーの時のやつだな、これ。ああ、そう。はい。もう、そうなるわね。そうなるわ。うん、仕事人間だな。桑ちゃんずっとムニムニしてくるんです。うん、なんでなんですかああ、心地いいらしい。へー、うん、へえ。 かなストップ<笑><笑>全然 な, い全然ないええ、うん、うん誰何何何なこれ、うんだうああどうだった<笑> はいじゃあ僕、えー、すみません、作家さん、これでハイタ治るかな、えーっと、あの、アプリで、あの、女の子になった僕、ね、僕<笑>の。え、かなんですか、これこれ、僕なんですよ、はい。すごいね今ね、パッと見たときに、本当にね、<笑>はいもう四流レストラン<笑>。<笑><笑><笑>ひどい、これはひどい、すみません、ハイタどうですか、治ってないか。 近藤さん。近藤さん、最後お願いします。私ですか。いいでしょう。うちょっとやってみますね。<笑>ちょっとメール一通ぐらい読みたかったけど、よーいス タ, ー ス, ター ス, タースタート。はい。えー。 桜の花。こんなの全然治んないよ。<笑>あのこれはいつかなえっとあれですえっと神社神社の境内の桜が綺麗でちなみに一個となりはめちゃめちゃ美味しそうに取れた焼きそばの屋台これマジで一人で行ってるんですよ。ダメだ。すみません。あれあれも全員歯が痛くなりました。終わりです。はいエンディングです。えー